えこんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回からシンバルレガートとコンピングというのをやっていきます。ジャズに限らず、黒人のビートは裏拍から表拍に流れていくビートです。裏拍は不安定なので、アクセントを置かれるとより強い強拍に流れていくわけです。強拍と弱拍については別の動画を上げていますので、そちらを参照してください。ジャズのリズムの特徴は弾んでいるということですね。もともとはシャッフルというリズムからスタートします。 最初のフィルインからクラッシュへ、リズムは2拍目から3拍へ、4拍目から1拍目へと裏から表へとつながっていくわけですね譜面上では4小節でフィルインになってますが実際曲によってまちまちで4812で文章が切れることが多いのでそこにフィルインを入れてクラッシュシンバルを入れますこの区切り自体はスルーすることも自由なんですがまずは全部入れていけるように練習しましょう10という変則なものもあったりします 聖者の更新では8で切れますので8で切って練習してみましょう。 こんな感じで非常にリニカルだったリズムですね。2小節目の4箱表にバスラムを踏んでいました。この緑の部分ですね。ニューオリンズスタイルのビッグフォーというリズムです。また別動画で取り上げますので参照ください。こんな感じだとロックと同じですから、経験者はそんなに違和感がないかと思います。古いスタイルを演出する場合や、単純にグルーヴで盛り上げていくときは、モダンジャズでもこの形で演奏することは多々あります。さて、ではここからどうやって変化していくかなんですが、 ドラム以外のソプラノサックスとトロンボーンの演奏に注目して聴いてみてくださいトランペットがメロディを演奏しているのに対してこの2人は何をしていますか にカウンターメロディーと言ってこの曲のメロディーとは別のメロディーを即興で作曲しながら演奏が膨らむように演奏しています音が後ろに繋がっていくよう演奏しながら相手の音に影響を受けて自分の歌が変化したりして繋がっていきます会話とは違って相手の音と重なって構わないのでそれぞれが進行方向を持って重なり合うように演奏することによってハーモニーとなって音楽が膨らんでいくわけです 大事なのは相手の音の進行方向を予測しながら足りないところに音を足していく感じですスイング時代から世界恐慌というのが起こってバンドが縮小化されていってドラムがこのカウンターメロディの役割もやるようになっていったんですそのためにリズムをライドシンバルとハイハットに任せて左手と右足でカウンターメロディを作っていくわけですこのライドシンバルとハイハットで作るリズムをシンバルレガートと言います クラシックはシンバルレガートの動画で解説しますそれではドラムセットでこのカウンターメロディーも一緒に叩いてみたいと思います いきなりこれでは難しいですよね。なので、まずはスネアとバスドラムをなくして、4小節で区切っていく練習をしましょう。この譜面の形通りです。シンバルレガートは海外ではウォーキングドッグとかシャツドアと歌いながら叩きます。スタートがフィルインとシンバルが1セットで、その後からシャツドアシャツドアと2拍、4拍から表へ流れていく形でとっても理にかなっていますね。では、演奏してみます。 だけだと間が寂しくなってしまうので相槌というのを打ってみたいと思います13拍の裏に左手が入りますどちらも動きは同じ形ですコツとしてはシンバルレガートの右手が上に上がっている時に左手が入っていますシャッザドアが終わった後に入ってハイハットの直前になってますではやってみましょう これでも難しいと感じる人はハイハットなしでも構いませんライドも四分音符だけでも十分ですこのあたりは別動画のシンバルレガートでお話しします試しに全部入れてみましょう さすがにちょっと頷きすぎだと思いますが自分が頷きたいなと思ったところが正解です今は8小節ずつシンバルに向かっていきますフィルとシンバルは文章の段落を変える役割だと思ってくださいこの段落の区切り方によって音楽が変化していくわけで8小節じゃないところで区切ったりをしていくわけですが今はとりあえず8小節ずつ区切れるように練習しましょう ということでシンバルレガーとしながら4、8小節でフィルインを入れて文章を区切る段落を変えるまでにアドリブに対してうなずきを入れて話をしやすくしてあげるこれがジャズドラムにおけるドラムの役割です このようなうなずきをエド・シグペン先生は苦闘点、パンクチュエーションと呼んでいました。日本ではこういう受け答えをバッキングと言ったりしますが、アメリカではコンピングと呼びます。コンピングには友達とか会社とか意味があって、対等な立場で喋っているイメージですね。バッキング型だと後ろに回ってしまう感じがしてしまうので、同じ立場で一緒に音楽を作っていくイメージです。 さて、今回はここまでです。チャンネル登録の方よろしくお願いします。メールマガジンの方では実際の曲での対応の仕方っていうのをやっていますので、良ければ是非登録してみてください。では